はいみなさんこんにちはにまるさんです今日は新しい企画を発表したいと思います 僕が今までやってきた動画の中で一番ヒットしたというか再生回数が多い動画っていうのがカーボンロードバイクでどこまで軽くできるかっていうことで超軽量ロードバイクということで 5kg 台のカーボンロードバイクですねそれを組み立てた動画が一番ヒットしたわけなんですけどもその時のロードバイクっていうのが超軽量の 750g ぐらいのカーボンフレームに。 900g 台の超軽量のチューブラーのカーボンホイールですねこちらを組み合わせて作ったんでまあ、あの軽くなるのはまあ当たり前っちゃ当たり前だったんですけども今回ちょっとやりたいのはもう少しリーズナブルな値段で軽量化をちょっと目指したいと思いますそのメインとなる、えー、企画としては、えー、アルミフレームですねアルミフレームと アルミホイールこれを軸としてとんでもなく高いパーツみたいのを使わないでどこまで軽くできるかっていうのを新しい企画としてやっていきたいと思います、えー、パーツ自体は揃ってきてますで今回はまあ少し、えー、触りだけちょっとそのパーツを、えー、紹介していきたいと思います、えーまあ、ホイールを軽くするのがもちろん 簡単な方法なんですけどももう少しリーズナブルに軽くする方法としてはタイヤとチューブを軽いものに変更するってことなんですねなんで今回用意したのがですねこちらですね、えー、ブリヂストンのタイヤですねブリヂストンの、えー、エクステンザ R1S っていう まあ、超軽量のクリンチャータイヤですねこちらの 23C を用意しました、まあ、1本あたり、えー、140g 台のカタログ値になってますんで、えーまあ、普通のタイヤっていうのはだい大体、えーまあ、200g から 210220g ぐらいだと思うんですけどもそれから比べると 60g70g、えー、軽くできるっていうことで1本あたり日本にすると 120g から 140g ぐらい 軽くでできるってことこ 100g 超える軽量化っていうのはかなりあの大きいんでほんと7キロ台と6 9キロしたら全然違うんですその 100g っていうのはすごい大きいんですよねで今回あのチューブの方もブチルチューブじゃなくて軽量のラテックスチューブっていうのを を導入したいと思ってますそちらもそうですね、あの普通のブチルチューブだと、軽量のものでもまあ 70g 前後ぐらいですかね、普通のチューブだとまあ、80から 90g ぐらいあると思うんですけども、それがトラテックスのチューブだと 48g とかですか、45から 48g だったような気がするんですけど、そちらの軽量のものにします。そこでも、えー、まあ、何ラ g か、2本だと50から 60g ぐらい軽量ができるんで、 タイヤと合わせると 200g 近い、えー、軽量化が果たせるんで相当とうとう大きいと思いますはい、ではブリヂストンのエクステンザ R1S23C のタイヤの重さを測っていきたいと思います 137g これはカタログ値より軽いですね1 4 0 g 何グラムだったと思うんですかカタログの方がそれより軽いですねもう一個の方も測ってみましょうあこちらは、まあ、カタログとほぼ一緒ですね1 4 7ム結構差が出ましたね1 3 7ム1 4 7ム 10g 違うんですねでは次にこのこちら創用のラテックスチューブですねこちらを測っていきたいと思いますはい、えー、じゃあ袋から出した状態で 49.5g ラあ 50g 切ってますねではもう1個の方も測ってみたいと思います 45g こっちの方が軽いですねちょっと 4g ぐらいの個体差がありますね 45g と 49.5g ですねでフレームなんですけども実はもう買って持ってますアルミフレームなんですけどもまあ前からそのカラーリングがすごい綺麗で欲しいなと思ってたのがあったんですけどもそれがたまたま安く出てたんで、えー、安く手に入れることができましたそれをベースに組み付けていきたいと思います ぜひ今後の動画を楽しみにしていてください。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。